え 週も折り返しですプロデューサータスクには気をつけてくださいね。 お待たたせしましまプロデューサーさん SNS ではだいぶ話題になっているようですねルミナスとディアマントの対決が琥珀と綾さんの件最後までお手を煩わせてしまいますね あなたらしいですねでは行くとしましょう黒井さんのもとへご無沙汰しております奥空さん今日はどうされましたそれにしてもまさかルミナスの無能プロデューサーまでのこのこついてくるとは まずは、ディアマントのスターリッドシーズン。決勝進出、おめでとうございます。それくらい、我が黒いプロのアイドルなら当然のことです。変わらないですね、黒いさん。あなたもですよ、奥空さん。 巷で噂になっているようだが、そんなものに踊らされるとは、さすが四流だな。それくらい知っている。だが、だからと言って、貴様などに使用を許可する理由などない。 かつて捨てた可能性だどうしようが私の勝手ではないか。 コピーしかできない琥珀が自分の思いを持つことができた。黒井さんと私が諦めた問題をこのプロデューサーさんは解決しました。アさんが琥珀との過去から先の世界へ進めたのもプロデューサーさんのおかげです。だからあの楽曲は彼が持つのにふさわしい。そう思いませんそれとも 当時の決断に何か未練でも終わりですかまさか。過去になど興味はありません。それに、あの時の決断に間違いはないですよ。こんなもの、私には必要ない貴様の好きにするがいい 用が済んだのならさっさと帰ってもらおうか私は貴様のように暇ではないのでな感謝などだから貴様は四流だというのだなぜ感謝する貴様はまだ何もなしてはいない 私が見ているものは常に先にある。貴様やルミナスでは到底たどり着けない場所だ黒井さん、楽曲の使用を許していただき、ありがとうございました。黒井さんが一番見たがっていたものが、見れるといいと私は思っています。 黒がより黒く白がより白く見えるように強いコントラストの輝きである白と黒のユニットを作ったのは黒井さんのアイディアですから今日の活動結果はどうでしたか プロデューサータスクの進捗を確認しましょう進捗確認は以上ですプロデューサーさんお疲れ様でしたプロデューサー今日一日お疲れ様でした こんな日はどこかに寄って帰りたいですね。